ホールンングスプレゼンツの皆さんです日常が変わってしまった3年どんな困難にも立ち向かってゆく決意お祭りがある世界を諦めることなくまっすぐにわっかの演舞でその喜びと強い意志を表現します一緒に盛り上がってくださいそれでは踊っていただきましょう グラフィックホールディングスプレゼンツ輪っかの皆さんですどうぞこんばんはグラフィックホールディングスプレゼンツ輪っかでございます昨日より演舞を披露しておりますが本日は全国から仲間も増えパワーアップした輪っかをお披露目いたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれでは参ります 2022破党 ありがとうございました。